このときに、この x プラス y という2つのレジスタで与えられた数の加算の結果というのは、えっと、z、すなわち z レジスタの値プラス、ガンマ ×2 の n 乗という値で表すことができます。で、ですので、えっと、x レジスタのと y レジスタの数値をそれぞれ加えまして、えっと、まあ、計算結果は z レジスタ。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 新たなです、ね、多倍長の整数 C というのを下に用意しましてで A プラス B の結果を C に代入するということを考えましょう。でここではその多倍長整数 A と B と C は、えー、とどれもその長さが K ワードで同じ長さになっていると仮定します。でえーとまあ、基本的なアイディアとしましては その整数の筆算などの筆算と同じような形で、先ほどは1ワード同士の整数の筆算を考えましたけれども、ここではその A0、A1 とか B0、B1 といった各ワードがそれぞれ一桁の数のような扱いを受けるわけです。で、一番あのワードの加算から見ていくことにしましょう。